名です今日は大剣畳表シリーズということで大剣畳表を紹介する第2弾でございます今回はカタログナンバー1番ということでこちらを紹介いたしますこれ銀箔といいますおそらく大剣さんで一番出ている商品だと思います要は一般的な畳表の折り方と一緒のやつですこういう色違いもありますこの辺りはちょっと この動画では多分わからないんですが、ちょっとランクが違う、同じような折り方のがあります。そして、チュラ。チュラというやつは、これはですね、七頭畳表の折り方を真似したようなやつです。これは2色あります。そしてこちら、綾波まあ、要は綾織折りしたやつです。まあ、表面がサラッとしてて、滑りは強いです、えー。このように2色混じったやつとかもあります。菜園。ペラッペラのやつです。 これはもう最近長いこと使った記憶がありませんね。これも2色あります。こ れ, これですね、あのー、床の間に使うやつで、えー、いグサでいう郵便畳表を真似したやつです。郵便とかですね手縫いで作りたいときに、ちょっと手縫いでやると作りにくい素材ですので、あんまりこれではあんまりしたくないです。さっきのやつの目がちょっと細かくなったやつです。えー、これがカタログナンバー1番。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 それでは、これからもよろしくお願いします。6体目でした。